キンプリヒラの仕様の新ビジュアルにファンダイ受け。なるほどそうきましたか。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。四角時間差で、なんとメンバー全員分のオフ姿も、解禁。キング、リンチェの公式 Twitter ヒラの仕様新ビジュアルの ハッシュタグ好きの投稿が出現出現。何かと思えば、そこには筋トレに励む清掃した羊のイラストが、思わぬ展開に脱力しつつも、コメント欄にユニークな新ビジュアル公開を楽しむ、懐の深いファンのコメントが続々投稿されたことは言うまでもない。と思いきやここで新たな展開が、 なんと平野ビジュアルの公開から3時間後にメンバー全員分のビジュアルが解禁に新たな投稿には先ほどのツイート米印平野ビジュアルのことに対して大変多くの反響をいただきましたので全員分を姿の写真をここに公開させていただきます。とのメッセージがさらにエクストラのビジュアルも公開されるなど 公式からの連続投稿と、かわいいの大渋滞に、ファンからは嬉しい悲鳴が上がり続けている。リリース情報2023年3月22日オンセールブルーレイ &DVD、キングプリンスアリーナと2022ケラメイドインケラ、ザ・ファーストタイムズ編集部、小平ウヒのヒラの仕様さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。